ははいいいおはようございござざまますすラスカで本日はですね僕の動画では珍しく大都心の渋谷に来ております。まあ、というのもね、まあ、渋谷といえばわかる方もいらっしゃると思いますが大食いの方もねみんな行っている渋谷かえりさん。まあ、本日はねこちらに向かっておりましていろんなね動画見てる方はお察しの通り。 ミートサンドっていうねもうめちゃめちゃうまそうなサンドイッチがありまして本日はそちらのねもう絶品であろうメニューを大量にね食べていこうと思っておりますまあねそんなこんなでもうお店の目の前ということで今ね僕のこの後ろに見えておりますお店が渋谷さんでございます今回いただくのがこちらのミートサンドということでこれ見えますか皆さんめめちゃめちゃゃうまそうそでしょ もちろんね帰りさんなのでミートサンドのほかにもこういったお酒や海産物ねこんなのめちゃめちゃうまいんですよまあいろいろね美味しそうなメニューはあるのですが本日はねこちらのミートサンドを頂 い, いていこうと思いますそれでは店内に入りましょうよいしょということでただいまね店内の方に入ってまいりまして今ね座っておりますがもうねそろそろねこう周りに ちょっとずつメニューができ始めてるんですけど改めてですね、えー、今回いただくこちらのミートサンドの説明をさせていただきますこれねちょっとメニュー表見えますかね皆さん YouTube 見てる方は知ってる方も多いかもしれないんですが2さん、ね、僕もよくおお世話になっておりますこちらの方がね、まあ、動画にしたのがきっかけでかなりこのメニューになったりとかしたんですけれどもミートサンドこれ S と W あってこれ、ね、お肉の量が 150g と、まあ、300g と変わってくるみたいです で、ラザニア付きのセットがあったりだとか、ニカタツさんといえばということで、こちら、ラザニアとライスに漬物が付く、このね、特許証がない<笑>セットなんかもあるらしいです。で、今回ね、これご紹介させていただいたこのニカタツセットなんですけど、要予約制、まあ、数量限定となっておりますので、このね、セットが食べたい方は全員予約してみてください。ということで、えー、ただいまね、注文させていただきましたミートサンド。今回ね、ダブルを10人前、えー、約ね、3キロですね。 ミートサンドご用意いただきましたもうめちゃめちゃうまそうまあお肉なんでねあったかいうちが一番おいしいと思いますんで早速ねいただこうと思いますいただきますこれ皆さん見えますかミートサンドこんな感じでですねもうハラミがぎっしりと詰まっておりますそしてこれ早速いただきますうまっ <笑>うん、<笑>めちゃめちゃジューシーうんうんうん、うん、うわあ。ちょっとかじったとこですいません皆さんこれ見えますかこのジューシーさたまんなくないですか見た目通りにかなりお肉も柔らかいですしでもねかつハラミなんでヘルシーなんですよこれいいよね まあ、1個いただきましたけど、これ食べ応えすごいですね。<笑>女性の方でもフラット、うん、満腹感とかではなくてあの満足感がすごいというか、そうこのお肉ぎっしりしたのがたまんないな。<笑> ちょっと甘辛いソースが結構絶品で、かつこのマスタードね、そのねアクセントがちょうどいいです、本当ね、ミートサンドというかもう、もステーキサンド。<笑>すごい<笑> これ、ね、いろんな人の動画とかツイッターとかで見ててねずっと食べたくて念願のねこのミートサンドなんですけどこんだけね<笑>この食べたかったミートサンドに囲まれて僕ここはね幸せです<笑>でもほんとにカエリさんってその海鮮だけじゃなくてお肉のこだわりとかもすごいですよねほんとにお店の人が目利きしてこう注文された鮮度抜群のねお肉がかなりいただけてこのハラミもすごいですよね 焼いてるハラミなんだけど油抜けも全然なくてこのパサッとした感じハラミ独特のあれが全くないですよねすこれ食べてほしいですねいろんな人に<笑>うまっ そういえばこちらのお店の店長さん文福飯店さんとか2代目江戸さんとかねこのデカ萌えのお店の方ともすごく仲が良くてなんかねさっきちらっとお店に来た時に文福飯店のとしちゃんさんからなんかね後ほどプレゼントがありますすって言われたんですよあの文福飯店さんからのプレゼントはねちょっとね何が来るか怖すぎるよね。の<笑>の時にでっかいの来たらやばいな 今、お餅のお皿が一つ来るので。え<笑><笑>ちょっと場所だけ。あ、<笑>えはい、はい、わかる。えでっかいえあ、なんか来た。えちょっと待ってください。はい、はい。ありがとうございます。あ、おめでとうございます。おありがとうございますおーラザニアに、はい、あーこのデコレーションしていただきまして。うーわ、<笑>嬉しい。よかった。とんでもない量が来るかと思ったんですけど、はい、ドキドキしたんですけど。 看板メニューのラザニアですね。これにあのちょっとデコレーション可愛くしていただいて、サプライズでプレゼントいただきました。すいません。ありがとうございます。これもちょっと美味しくいただかせていただきます。今ね、ちょっといただいたラザニアの商品名がこちらになりまして、これね、あの、正式名称ですからね、全部が。<笑>皆さんね、あの、お間違がないようにしてください。そしたらね、ちょっとラザニアなんかは熱々のうちに、まずね、一口いただいちゃいましょうか。こ、ね、うわーうまそう。うよいしょ、うわ めちゃめちゃうまそう。いただきます。<笑>あっさうまい。い<笑><笑>うん。でまあ実はねこのラザニア僕も以前いただいたことあるんですけど本当にねこのラザニアがうまいんですよ。<笑> うまいただね全部ほんとにうまいんですけど量多すぎ<笑>多いな結構ちょっとライスいただいたんでせっかくなんでねこのライスと試してみようかなじゃあそれちょっとお肉でも試していいですかこれちょっと。 セットを食べてくるラザニアをミートサンドに塗って食べるっていう食べ方はよくあの、うん、ラザニアにミートサンドを試す し, しかないですね<笑>よいし ょ, ちょっとこのちょっとラザニアをこミートサンドを挟みましてうん、うん、チーズ感やっぱいいですね ミートサンドラザニアセットはこれめちゃめちゃいいかもしれないあっさりしてる感じがあるのでハラミなのでそこにねこのラザニアのチーズ感とか混ぜるとまたね一味ワンアクセント加わってこれねセットありっすね、うん、ちょっとはまったかもこれ贅沢なセットですねこれ<笑> 本当にお肉自体はこの歯で、ちゃんとあの、ついてこずに噛み切れるぐらい柔らかいんですけど、このね、この厚みですからね<笑>。こんだけで食べてると、やっぱりこう、重量感っていうか、この炙りもねしっかりきますね<笑>。このメニューはね、もともとあの、系列店下北沢にあるお店で、ま発祥なんですよね。これあの、もちろんこの渋谷でも食べられるんですが、その下北沢の方でもいただけるので、ぜひね、あの、楽しんでください。これは絶対に楽しんだ方がいいですよね。 ラザニアとライスでよいしょうんうまいけどうまい<笑>味自体はそんな濃くないのにお肉感が強いので出汁とうかうまみが強いから確かに十分おかずとしてはなりますねそうです、ね、いろんな サプライズがあって、お腹がだんだん溜まってきますね。ミートサンドは今日お持ち帰りはできますので、まあ、せっかくね、作っていただいたから、無理せず、美味しいところでね、やめて、えー、残りはね、テイクアウトにしたいと思っております。うん。うん。 ね、3キロだからと思ってちょっと正直ね侮ってたんですけどチャレンジメニューぐらいきついと思うたぶん満腹感というよりも何よりも本当にねお肉のジューシーさとかパンのうまさとかがあるんで満足感でねお腹が膨れてくる感じですねまあ普通の方はねあの1個で大変満足だと思いますんで<笑>うん、うんうん、じゃあすみません残りのミートサンド包んでいただいても大丈夫ですかはいございま す, いただきます 実はねあのうちの嫁さんももうこれね撮影するって言ったら絶対持って帰ってきてって言われたんでもともと別に2個住んでもらったんですけど想像以上のテイクアウトになりましたね<笑><笑>うんうんうん<笑>うんうん 美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがうございした。ごちそうさまった<笑><音楽>。ということで、えー、本日はですね、渋谷かえりさんで、僕がね、もうずーっと食べてみたかった。 ミートサンド、もうね、満足がいくまで食べさせていただきました。いや、もうね、このミートサンド、ちょエジカらがすごいんだけど、それ以上に食べてみるとね、美味しさがすごかったです。本当にね、ハラミがね、柔らかくて、絶品で、これね、皆さんに食べてほしい一品でございます。またね、あの、サプライズとかで、このラザニアもいただいたりとか、煮方たセットということで、ライスだったりとか、漬物もいただいたりということで、まあ、いろんなね、ま、あありがたい、嬉しいことがありまして、今日の撮影はね、本当に幸せでございました。ありがとうございました。今日紹介 紹介したメニューの他にもこちらの渋谷かえりさんいろんなねお肉だったり海鮮の絶品料理がございますので気になった方はねもう渋谷の駅から徒歩すぐでございますのでこちらの渋谷かえりさんで美味しいおかずと美味しい一品を食べながら美味しいお酒で楽しい夜を過ごしてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画と思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね